元気満身の皆さんですそれではお願いいたします皆さんこんにちはまさかのファイナルに残ってさらにドキドキしている元気満身ですこれも一重に会場の皆様の温かい応援があったからこそ と, と感謝しております今一度チーム一丸となって踊ってまいります それでは参ります you、uh -huh. 元気まい身の皆さんでした。